吉田優子です高校生になって初めての夏休みを夏休みらしく楽しく過ごそうと思います夏休みといえばお祭りや浴衣着付けたるわ浴衣涼しそうねえ私もよりし人形